本日は人データベース、人型解析、統合バー、1 g v d などと題しまして、1時間ほど様々なデータベースについてご説明いたします。私、国立研究開発法人科学技術振興機構、バイオサイエンスデータベースセンターで研究員をしております、豊岡力人と申します。よろしくお願いいたします。バリアントについて、まずご説明させていただきます。多型ポリモフィズム、バリアントは、 ヒトゲノムにおいて観察されるる参照配配列列ととは異なる配列のことですあるポピュレーションに 1% 以上存在すればポリモフィズムそれ以下はバリアントといった定義もございますけれども本日ご紹介しますデータベースには 1% 以下の頻度のバリアントも含まれますのでこのような定義とさせていただきました。 生物学のですねセントラルドグマとしてまず最初に習うのはこのような図がよく用いられるかと思いますけれどもゲノム情報をもとにトランスクリプトができこの情報をもとにタンパク質ができそれらが複雑に絡み合い人間の形質として現れるということを習うかと思いますけれども疾患形質との関連を調べるということはこれらの各々の多様性 と、疾患形質との関連を調べているということになりますで。遺伝子、人員における多様性というのは、すなわち多形バリアントのことを、えー、ということができますので、多形バリアントのデータベースというのは、えー、重要な基礎データであるということはご理解いただけるかと思います。多形バリアントの種類としましては、一円期多形ですとか、コピース多形 タンデムリピートやレトロトランスポゾントランスポゾンまた大規模な竹である構造竹などが知られておりますこれからご紹介いたしますデータベースは一円期竹や数円期までの長さの竹を集めたデータベースを主にご紹介させていただきますが今後さまざまなデータベースをご利用されるかと思いますけれどもご利用されるデータベースの対象がどのような 竹バリアントを主催しているかというのは意識されると良いかと思います。続きましてバリアントの頻度と形質の関係に軽く触れておきたいと思います。疾患と関連する遺伝子を研究する際の重要な仮説としましてコモンディズーズコモンバリアント仮説というものがございます。それを表した図がこちらになっておりますけれども縦軸にその1ローカスごとのもしくはバリアントの アリルごとの効果量。効果量というのは、バリアントが疾患や形質の発症発生にどの程度効果を与えるかといった発揮する度合いですね。をとって、横軸にバリアントの頻度をとりますと、希少疾患というのは主に頻度が非常に小さいバリアントが原因で引き起こされ、コモンディズーズは 頻度の比較的高いバリアントによって引き起こされるのではないかといった仮説がございます。また多くの研究がこの予想が正しいということを示しております。仮に重篤な致死性の高い疾患というものが頻度の高いバリアントで引き起こされるというふうに考えますと、まあ、そういったバリアントを持つ多くの人たちは子孫を残す前に なくなってしまうということを考えますとそのようなバリアントは急速にその集団内でバリアント頻度が小さくなってしまうということを考えますとま非常に効果量の高いバリアントというのはレアになるということは直感的に理解していただけるのではないかと思います現在どのように疾患と関連する遺伝子導体の研究が行われているか概要をご説明いたします ありふれた疾患も希少疾患もまずは健常人と罹患した人の DNA を抽出しゲノム情報を取得いたします健常人と罹患した人のバリアントを比較してどのバリアントが罹患した人により多く集積しているかを探索し疾患関連遺伝子を絞り込んでいくけですその際にありふれた疾患を研究対象とするときはありふれた バリアントがプライマリーには寄与するというふうに考えまして、レアのバリアントは最初の探索からは外されることが多く見られます。一方、希少疾患をターゲットとするときは、その原因は非常にレアなバリアントによって引き起こされるというふうに考えますので、コモンのバリアントはプライマリーの探索からは外されることが多く見られます。 気象疾患ですとよく用いられます解析法としましてトリオ解析がスタディデザインとしてよく採用されるかと思います。ある疾患の発症者と未発症の父母の家族を集めこの子ども発症者である子においてのみ発生したデノボなバリアントを抽出し原因のバリアントを絞り込んでいくと。 いう解析手法が用いられますけれどもデノボといってもたまたまこの家族にとってはデノボであるかもしれませんけれども一般集団に存在したりする可能性もございますですのでこういったスタディをするときにも一般集団のバリアント頻度情報というのは非常に基礎的な情報として有用であると言えるかと思います それでは、多型データベースを紹介していきたいと思います。まず1つ目は、デイビースニップです。デイビースニップは、米国保健省の国立医学図書館 NLM の下にあります NCBI が運営しております。特徴としましては、さまざまな研究において検知された多型、バリアントの情報を受け付けておりまして、その受け付けごとに SS 番号というものを付与いたします。 その後、複数の SS 番号をまとめまして、実は一つのバリアントであったといった、そういった集約する解析を走らせまして、この SS 番号をまとめた結果、RS 番号というものを付与しております。この RS 番号というのは皆様よく研究で利用されている番号かと思います。 デイビスニップの特徴としましては、50ベースペア以下の多型を対象に情報を収集しております。50ベースペアよりも大きい多型につきましては、別のデイビーバーというデータベースが存在しておりまして、こちらの方に収載されております。この後、少し操作説明をさせていただきますけれども、その後、一昨年に公開されましたデータセットでありますアルファ、 アリルフルキエンシアグリゲーターというものを紹介させていただきたいと思います。検索エンジンなどでデイビースニップ、NCBI と検索いたしますと、えー、まあ、大抵こ、えー、の検索の先頭に出てくるかと思いますけれども、そのリンクをクリックしますとこのような画面が出てくるかと思います。 そしてここに検索するフレーズを入力するテキストエリアがありますのでここで調べたい内容遺伝子名やバリアントの ID などを入力しますと検索結果が得られます非常にシンプルな画面となっております一方この検索テキストエリアに入力をして一体何を対象に調べているのかということをちょっと余談ですけれども触れたいと思います 検索文字列を入力する欄の下にアドバンストと書いてあるリンクがございます。こちらをクリックしますと、次の画面に遷移いたします。ここを見ると、検索する条件を拡張することができます。自分で検索条件をどんどん組み立てて、かなり複雑な検索式を構築することが可能になっております。NCBI の提供するサービスについては、大体このようなアドバンストサーチ。 拡張検索の機能がいいいているかと思います。ここを見ますと、オールフィールズを含むさまざまな検索条件が参照することができます。何も検索対象のフィールドを指定しませんと、オールフィールズが自動的に設定されておりますので、先ほどの画面で入力されたものに対しては、このオールフィールズですね、こちらに検ます。 あるフィールドすべてに当たりに行って何かしら該当したものが検索結果に表示されるということになっております。ですので、ちょっと思い当たる検索ができないなというときはこちらの画面を利用しましてフィールドを設定してあげると自分の望む検索結果というのが得られる可能性がより高くなるかと思います。こちらが 検索として PDCD1 上にある RS11568821 というスニップを入力して得られた結果になっております。こちらに検索の結果の候補2つ表示されております。1つが RS11568821 もう1つが RS の6から始まるものなんですけれども。 これは、後々データ集積して解析した結果、実は RS11568821 上のものと同一であったということで、そのヒストリーが表示されております。また、右側には検索式が表示されておりまして、その検索式の右下には過去の検索内容、検索履歴が表示されております。ッコ書きの中に記載されております数字が検索にヒットした 結果の数でありまして例えば PDCD1 を調べますと約3020個のバリアントが d b スニップ上に登録されているということが分かりますさらにこちらの左側にはフィルターの機能がございまして例えば左側のところでストップゲインだけを指定したいですとか フレームシフトのバリアントをさらに絞り込みたいというときは、えー、そこを、えー、指定いたしますと、この検索方法の表示が切り替わるというようになっております。詳細の画面を見てみるために、この RS11568821 をクリックいたしますと、えー、次の画面に遷移いたします。詳細画面がこちらになっております。参照配列ごとの、えー バリアントの位置ですとか、もしくは頻度の情報、HGVS 表記、もしくはユーザーからサブミットされた SS 番号の履歴、または先ほど申し述べました、RS 番号も一度ついたものがまた別の RS 番号に変わるということがございまして、それが確認できるヒストリーですとか、文献情報、または貧乏のゲノムの配列を得られるフランク いうタブが用意されておりますまた疾患とバリアントの関連を集めたデータベースであるクリンバーへのリンクがこちらについております。このフリークエンシーという頻度情報のパネルをクリックいたしますと例えば「ンゲノムプロジェクト」や「トップメド」といったサイトで得られたプロジェクトで得られたバリアントの頻度情報を取得できるようになっております。 また、このフリクエンシーの欄にですね、最近アルファというデータセットが追加されました。これにつきまして、次のスライドでご説明させていただきます。また、この画面は2年ほど前に、最近デザインが変わっておりまして、昔の表示につきましては、画面左上のスイッチトゥーザ・クラシカル・サイトというこちらですね、クリックいただけますと、旧表示に遷移することができます。 次に DBSNP に新たに追加されましたデータセットについてご紹介いたします。アメリカの NIH がファンドしたデータというのは基本的には研究者には公開するということが求められておりましてそのデータの保存先として DBGAP というデータベースが利用されておりこちらが多くのデータを収集しております。この DBGAP にあるデータを集めて 統一的なプロトコルで解析した頻度情報のデータセットが α というものになっておりまして一昨年の秋に公開をされましたこちらはトータルのサンプル数としては9万8494サンプル内訳としましてはホールエクソームシークエンスのデータより 23, 約2万3000サンプル ポールゲノムシーケンスのデータで約5万6000サンプル、そして SNP アレイから約8万7000サンプルよりなっております。ただし、まだまだこのアジア人のサンプルというのは非常に少なくてですね、日本人が所属しますイーストアジア、イーストアジアは153サンプルのみとなっております。 さまざまな集団からの情報を得るには非常に良いデータセットですけれども日本人のサンプル数が少ないということはご注意ください次にある遺伝子を対象に検索をしていますその結果がこちらになります PDCD1 と入れると3150個のバリアントが出てくるということがわかります そして、このジーンという項目のところで PDCD1 にあるということがわかるんですけれども、ここにバービューというリンクがございます。こちらをクリックしますと、この遺伝子にどのようなバリアントが分布しているかということを表示する画面に遷移いたします。その画面がこちらになっております。先ほど見ておりました d b s n プに登録されているバリアントの一覧が表示されるほか、 デイビ ー, バー先ほど少し触れましたが50ベースペア以上の長さのバリアントを集めたデータベースですがこの情報やクリンバーの情報などを合わせてゲノンブラウザ上で確認することができます次にもう一つ別のルートから d b ニップの利用方法をご紹介させていただきます、えー、NCBI のウェブサイトと というのがございまして、先ほどのデイビースニップの構成と非常に似ておりますけれども、異なる点はこちらがオールデータベースイズというふうになっている点ですで。URL としてはこちらになっておりますけれども、その中で入力方法としましては、この赤枠で囲ったところに検索文字列を入力される。 すするだけでございますここでは SHIP2D6 を入力した結果というものをお知らせいたします。そうしますとこれが結果となりますけれども NCBI が持つさまざまなデータベースに対してこの SHIP2D6 という単語で横串に検索に行きまして各々のデータベースに何件あるか というふうなものが一括で情報を取得することができるようになっております。論文の情報を集めた PubMed では7621件、論文の全文が公開されているデータ、論文データベースである PubMed Central では約11500件のデータが登録されているということが分かります。またプリンバーには 2279件データががが存在すすするるるととというここ一覧して検索する情報を取得することができますまたこちらからリンクをたどって自分の興味のある側面このデータベース例えばプロテインに興味がある場合はこのプロテインの中の1つをリンクすればそちらのデータベースに遷移するということでこちらを起点にさまざまなデータベースにアクセスすることが可能となっております。 次に e x a c n o マドについてご紹介したいと思います。運営元は米国のブロード研究所です。URL はこちらになっておりますけれども、現在はブラウザーが特に用意されておりませんでして、次に説明するノマドのデータベース内にデータだけ保管されているという状況になっておりますけれども、こちらは さまざまなプロジェクトからの6万706名分の全円エクソムシーケンスデータを統合的に一つのプロトコルで解析しました。こちらも日本人は非常に少数しか含まれておりません、76名分のみ含まれておりますけれども、ただ特徴としましては、その次世代シーエンサーにおけるカバレッジの情報のトラックが用意されていたりしますので、 例えば、気象疾患を研究されている先生などで、本当にこのバリアントがどれぐらいのカバレッジでディテクトされたのかといったようなことが気になる先生には非常に有用なデータベースになっておるかと思います。こちらの情報トラックにつきましては、次に述べますノマドにも同じような機能がございます。 ノマドなんですけれども、ノマドは位置づけとしましては、先ほど申し上げましたエグザックの後継のプロジェクトのとなっております。後継というのは、えー、サンプル数が非常に、えー、多くなっております。バージョン2とバージョン3というものが、えー、公開されておりまして、バージョン2の方は、えー、参照ゲノム配列が GRCH の37となっておりまして、えー、約12万5000名からの 5000サンプルのホールエクソームシーケンスデータおよび1 5708名のホ ー, ルゲノムデータホールゲノムシーケンスデータからの頻度情報を参照することが可能となっております。また、バージョン3は参照ゲノム配列が GRCH の38となっており、そのサンプル数はバージョン2よりもさらに多い7 6156名というふうになっております。 また、えー、昨年の秋にです、ねえー、ミトコンドリアのに存在するバリアントの頻度情報につきましても、えー、公開がされまして、えー、ただしミトコンドリアのサ、えー、ンプルとしましては、えー、5万6434名分、えー、からのデータとなっております、えー、こちらが、えー、画面になっております、えー、この G は発音しないノマドというふうに検索いただきますと検索エンジンのおそらくトップに出てくるかと思いますのでそちらリンクしていただきますとこちらの画面に遷移いたします入力する項目としましてはこちらもしくはこちら上下あるんですけれども結果は同じになります入れるものとしましては遺伝子名またはバリアントの ID ですとか HGVS 表記のバリアント、もしくは染色体番号と位置、リファレンスアリルとオルタナティブアリルをこのようにハイフンでつないだ、この様式で指定するとバリアントを指定して、その結果 を, を表示することが可能となっております。これが結果となっております。これは遺伝子名を入れたときの検索結果になっております。PCSK9 入れました一番上のところには n g、ね、この下にこの PCSK9 のゲノムの構造が出ておりますけれども本物のよものよりも多少デフォルメされて表示されておるかと思いますけれどもそのトランスクリプトがどれぐらいのあエクソン領域イントロン領域がおののどの程度の カカババレッジでーさされれたかとカバーされたかということが表示されておりますまた遺伝子上に存在するこのカバレッ値でバリアントコールした結果得られたバリアントのテーブルがこの画面の下の方に出てきておりまして遺伝子上に存在するだけとその頻度というものがこの下に表示されるようになっております。 次にこちらがノマドでバリアントを検索した際の検索結果となっておりますこちらにそのバリアントの表示が出ておりますこのバリアントが各集団上からアフリカンですとかアシ ュ, アシュケナジ11種ですとかサウスアジアンヨーロッパのフィンランド人以外様々な集団における アリルのカウントとアリルのナンバートータルナンバーですねあとは、えー、ホモザイゴスな、えー、人たちが何人いたかというものが、えー、数字が表示されておりますでさらにこの左側の集団のところをクリックしますとその集団を構成するさらに細かい集団名ですねイーストアジアを展開しますとコリアンですとかジャパニーズといったものが出てくるようになっております また、この1つ大きい集団、イーストアジアンごとでの男女でのアリルの頻度情報なども得ることができるようになっております。また、データが複数サブセットがございまして、そのサブセットごとでの頻度の表示の切り替えが可能となっております。右上のこちらで切り替えるんですけれども、 ノマドのバージョン 2.1 につきましては全部のデータを用いたノマドバージョン 2.1.1 もしくは疾患を含まないコントロールのものですとかあとは非 が, んのがん研究以外のものから得られたデータセットもしくは非神経疾患のものから得られたデータセットもしくはトップメド で以外で得られたデータセットというふうにさまざまこちら切り替えますとその切り替えるつどこちらの頻度情報がリフレッシュされて表示されるというようになっております次に今度は日本人の多型データベースということで JMOP と HGVD を紹介させていただきます。 JMOP ですけれども JMOP は Japanese m u l t i o m i x リファレンスパネルの略でして運営元は東北メディカルメガバンク機構ともとなっております URL はこちらになっておりまして今日本人の約8300名の住民ご報とからの全ゲノムシークエンスデータより得られた頻度情報が公開されております以前は IJGVD という データベースで公開されておりましたけれども現在は JMOP というデータベースより公開されておりますで JMOP というふうに検索エンジンで検索しますとやはり、まあ、あの珍しい単語ですのでトップに表示されるかと思いますけれどもそちらをクリックしますとこのような画面に遷移いたしますでバリアントの頻度情報を得るためにはこちらのゲノムバリエーションと といいうところをククリックしてくださいそうしますとこのような画面に遷移いたしまして検索条件としましては遺伝子名 RS 番号 GRCH37 における領域を指定して検索することが可能となっております検索した結果をお示しいたします検索した結果としましては SNP であるとかインデルといったタイプですとかポジションリファレンスアリルオルトアリルトの情報 RS 番号とかアノテーションの情報や遺伝子名やデ e p スの情報が表示されておりますそして頻度情報はこちらに表示されておりますけれどもそれと横並びで先ほどご紹介しましたノマドにおける頻度情報が表示されております これを見ますと、例えば一番上の s n ッ p SNV については、日本人では存在するけれども、ノマドにおけるアフリカ人ですとか、ラテンアメリカ、イーストアジア等々のところではディテクトされないバリアントであったというようなことがわかりますしまた、それ以下のものは、アフリカではディテクトされるけれども、日本人集団では特には見つからない。 いったようなことが見て取れるかと思います。JMOOP のさらに特徴としましては、タンパク質の立体構造上へのマッピングという機能がございます。タンパク質の立体構造が解析済みかつ竹がエクソン領域にある場合に、このようにリンクが表示されます。こちらをリンクいたしますと、このような画面に表示しまして、 タンパク質の立体構造中に当該のバリアントがどこに存在するかといったようなことが表示させることが可能となっております。また次に HGVD についてご紹介させていただきます。名称としては Human ジェロ i バリエーションデータベースの略になっておりまして、運営元は京都大学となっております。URL はこちらになっておりまして、 提供されるデータは1208名の全エクソムシーケンスデータからの多形情報および3248名のスニップチップからの多形情報となっております。主に長浜コフートからのサンプルが中心となっております。画面としましてはこのようになっておりまして先ほどの JMOP と使い方としては非常に似ておりまして遺伝子名 ID をこちらに入力するか RSID をこちらに入力するかもしくは疾患のバリエーションの名称をこちらに入力するかしますと同じように頻度情報等をゲノムブラウザ上で眺めることができる画面が出てまいります。 次に GBAS カタログというものを紹介させていただきます GBAS カタログは GBAS の結果を集めた多系のデータベースでして運営元は米国国立ヒトゲノム研究所 NHGRI 及びヨーロッパのバイオインフォーマティクス研究所 EMBLEBI になっております URL はこちらになっておりまして今まで GBAS によって同定された 検出と関連が報告されたスニップをマニュアルでキュレーションしたサイトとなっております。画面がこちらになっておりまして、入力する領域がこちら一箇所しかございません。で、この中にご自身の興味のある疾患名もしくは R S 番号もしくは論文の著者名、遺伝子名、領域などで検索が可能になっております。 またちょっと余談なんですけれどもこのダイアグラムというところをクリックしますと今までこれだけたくさんの GBAS の報告があるという図が出てまいりましてさまざまな疾患にどの遺伝子上の領域に同定されたかというような図が出てまいります。 これだけで何かを言える図ではないんですけれども、こういった講習会のスライドとしてはちょっと見栄えがするというのでよく使われたりするものが、こちらのダイアグラムというところから飛れたりいたします。ちょっと余談はさておきまして、先ほどの検索画面のところから検索をいたします。ブレストカルチノーマというふうに入力しまして、検索しますと、 結果が下に表示されます。その際にフェノタイプここではブレストカルチノーマのサブグループも合わせて検索結果に引っかかってまいりますブレストカルチノーマの他にハーツポジティブのブレストカルチノーマというものが出てまいりますこの形質の名称をクリックすると次のページに遷移いたしますこれが遷移した先の画面となっております 上のテーブルは関連解析の下結果の P 値ですとかもしくはリスクアリルの頻度、オンツレシオ、信頼区間もしくはマップされた人員の名称ですとかあとは論文で記載された際の形質の名称とこの GBUS カタログで登録された形質の名称が記載されております。また ジバスカタログ登録された際の遺伝子上の位置というものが表示されております。下のテーブルでは関連解析の、えー、研究の概要が記載されております。ファーストオーサーの名前ですとか、あとは、えー、いつ出版されたのか、そのジャーナル名、タイトル、そして、えーまあ、こちら大事な情報かと思いますけれども、どの集団のサンプルを取得して得られた結果かと。 いったような情報も収集することが可能となっております次にタケデータベースの紹介として最後に統合場を紹介させていただきますこちら我々どもが作成しているサービスですけれども日本人多様性データベース統合場という名前になっておりまして 運営元は NBDC というふうになっております URL はこちらになっております目的としましては二つありまして NBDC 人データベースをもとに個人特定されない加工データヒ頻度情報を提供しましてデータの概要を利用、これから利用を検討されている先生方に把握可能な状態にすると とということと目的の2つ目としましては日本や海外で公開されている頻度情報ゲノム多様性と疾患との関連情報を統合してワンストップで検索を可能にしようということを目的としてやっております2018年の6月に公開しておりまして現在のところ登録されているバリアントはジャムラインのバリアントのみでソマティックのものより得られたデータというのは 主催しておりません先ほどちらっと名前が出ました NBDC 人データベースというところをまずちょっとご説明させていただきます NBDC 人データベースはこちらにリンクがありますけれども研究者の算出したデータを他の研究者が再利用できるサービスとなっておりましてこのトップページには さまざまな先生から帰宅いただきました研究データがリストされておりまして必要な手続きを得ることでデータの帰宅および利用をしていただくことが可能となっておりますなぜこのデータベースができたかという経緯と必要性について述べたいと思います国際的にもオープンサイエンスという単語を聞かれる機会が増えてまいりました でこれは学術論文のオープン化と研究データの公開という2つの要素からなっておりますけれども NBDC ヒトデータベースは後者の研究データの公開の要請に応えたデータベースとなっておりますでそういったデータベースを国際的にも利用していこうということでその際にデータベースに格納されるデータとしてはフェア原則が望ましいと というふうに言われておりまして、フェア原則というのは、ファインダブル、見つけられる、アクセシブル、アクセスできる、インターオペラブル、相互運用できる、リユーザブル、再利用できる形で公開するのが望ましいというふうに言われておりまして、我々どものところでこういったものに対応できるように運営しております。また、国際的な研究情報の共有、もしくは 統一的なプロトコールでゲノム解析をする仕組みを作ったり研究者の認証などについて枠組みを討議するアライアンスとしましてグローバル・アライアンス for and ・フォー・ジェノミクス・アンド・ヘルスと通称 GA4GH というアライアンスがありますけれどもこういったところで研究データの適切な共有方法についての議論が交わされておりましてこういったところにも 追随していけるように我々どもとしては動きを注視しながら運営しているデータベースとなっております研究データを公開するのはもちろん科学の発展にとっては重要かと思いますけれども一方でプライバシーの担保ということが必要になっております個人ごとのゲノム情報というものは非常に研究にとっては重要な情報ではありますけれども一方 日本においては個人情報保護法上も適切な保護が必要な情報となっております。この研究データのオープン化とあとはプライバシーの保全とのバランスを保つために手順を得た研究者に対してはオープンに公開していくけれども一般の人については公開しない適切な審査をしてそれを適切な人にデータを渡していくといった 審査の機能を持ったデータベースの必要が生じまして、制限公開データベースという名称で、そういったデータベースが生まれております。歴史としましては、2007年に、米国 NIH が、DataBaseOfGenotypes&Phenotypes、通称 d a g a p というものがスタートしまして、2008年には、e m b l e b i の方で、ヨーロピアンジェノム・フェノム・アーカイブ、EGA と。 いうものデーータベースが発足しておりますまた2013年10月から NBDC および国立遺伝学研究所との共同運用で NBDC ヒトデータベースまたジャパニーズジェノタイプ・フェノタイプアーカイブこちらの遺伝犬上でのデータベースの故障となっておりますけれどもこちらを共同で運用をし始めて7年経った。 状態になっております NPDC 費とデータベースには2つ大まかに分けて情報の種類がございます1つが非制限公開データもう1つが制限公開データとなっております非制限公開データは誰でも研究者以外の方でも利用していただけるデータとなっておりまして Web からダウンロード可能になっております この非制限公開データに区分されますデータとしましては例えば個人情報ではない集団の頻度の情報やもしくは研究の際に得られた統計解析をした結果の統計量もしくは特定の個人由来ではない資料こちらは個人情報報保護法の範疇から外れますのでそういったものの解析の結果を非制限公開データとして公開しております。 一方、制限公開データとしましては、メインは個人ごとのゲノムデータ、その他個人の特定性があるデータにつきましては、制限公開データとして、一般の人は利用はできないものとなっております。利用者を限定しているんですけれども、その利用者というのは、国内外のアカデミアや企業内の研究者を想定したものとなっております。この制限公開データについては、 各プロジェクトや実施機関からデータを帰宅いただくんですけれども、その際に二重匿名化を施していただいております。NBDC 人データベースに収載されたデータ例を1つ2つ挙げさせていただきたいと思います。1つがバイオバンクジャパンより帰宅いただきましたデータになっております。登録されました対象の疾患及び形質としましては、 かなり詳細にさまざまな疾患、形質からの形質のデータおよびそれとコレスポンディングなジェノタイピングアレイのデータですとか NGS のデータが登録されております。これはすみません、対抗ですけれども、一昨年の8月は、ね、バイオバンクジャパンより1026名の非常に大きな ホールゲノムシーケンスのデータなども公開されておりますまたこれは HUM0043 という番号ですけれども J アドニーというアルツハイマー病の非常に大型の研究がございましてその研究より得られたデータも仲裁しております対象としましては高齢者健常群149名 軽度認知機能障害の234名、早期アルツハイマー病と診断されました154名の、計537名のサンプルからの臨床心理学検査の結果ですとか、もしくは a ポ o e の遺伝子型、末消血液一般検査の検査結果ですとか、各個人の MRI 画像やペットの画像というものが登録されております。 もしもあの以上のようなデータセットやその他あの NBDC ヒトデータベースにアクセスいただきまして、えー、興味のあるデータセットございましたら是非、えー、ご利用いただければと思います私もあの利用の受付をやっておりますので何か、えー、不明点等ございましたら、えー、ご連絡いただければ回答させていただきますのでよろしくお願いいたします 以上 NBDC ヒトデータベースの意義について述べてまいりましたけれどもこのデータを使った統合バーについて説明させていただきます先ほどの、えー、と同じスライドで恐縮ですけれどもこのデータベースの目的というのは一つはこの NBDC ヒトデータベースを基に、えー、個人特定されない、えー、加工データ頻度情報を提供するということと目的の2としましてはさまざまな頻度情報や 疾患情報などと関連情報を統合したワンストップサービスを提供するということを目的としておりますもっと詳しく説明させていただきますとバリアント頻度の情報を公開するとありますけれども NBDC 人データベースやまあ公共のデータベースでは研究プロジェクトごとにまあデータを帰宅いただいております このデータは一つ一つ診察機で公開されておりますので、ちょっと中身を見てみたいというときでも、研究、ご自身の研究施設の IRB を通していただき、こちらダウンロードして再解析した結果、初めてこの中身が覗けるというように、非常に利用しにくいデータとなっております。そこで、 複数の研究プロジェクトのデータを同じ手法で再解析し、例えば NGS は NGS のデータでまとめて、SNIP チップは SNIP チップのデータでまとめて、頻度情報としてしまいます。頻度情報というのは個人別の情報ではないため、非制限公開、ウェブから公開することが可能になります。ですので、まあ、こちらの日本人の大規模バリアント頻度のデータベースを作ることで、 ちょっとこのデータを使いたいなと考えている先生が概要を把握してあこのバリアントが存在しているんだということで利用の申請につなげることができるのではないかということが目的の一つとなっておりますまた目的の2としましては頻度情報を提供するだけではなく 同じように国内外にはバリアントの頻度情報先ほどご紹介しました EXAC ですとか、えー、JMOP ですね、えー、や HGVD といった、えー、データベースがプロジェクトごとに散在しておりますこれらの情報をワンストップで検索できるようにいたしました疾患との関連を集めたデータベースであるクリンバーですとかもしくは、えー、文献データベースであるパブメダルの情報なども 統合して検索いたしましたので今まで紹介してきましたデータベースをこちら1箇所で検索情報を収集取得していただけるというサイトとなっております j g n g s と JGSNIP というものが我々どもで作ったデータセットとなっております j g n g s は 7つのデータセットから得られたオールエクソームシーケンスのデータより得られたバリアントの頻度情報となっております。サンプル数125とまだまだ非常に小さいものとなっております。j c ス SNP につきましては主にバイオバンクジャパンのデータから得られたデータでしてこちら SNP チップなんですけれども約18万人の サンプルよりり得られた頻度情報となっておりますその他には、今の先ほどご紹介しました JMOP から得られましたデータセットですとか、こちら最新のものは 8.3K というものなんですけれども、我々どもすみません、まだ更新が追いついておりませんでして、4.7K と 4,700 人分の頻度情報を参照することが可能となっています。 また、京都大学の HGVD、EXAP の6万7千人分のホールエクソームのデータが参照することが可能です。その他、クリーンバーですとか、あとはバリアントに関連する文献情報として、パブテータやリッドバーというものを利用して、文献情報を取得しております。また、それらの引用数を取得するために、コリルというサービスを使って、 引用数を表示しておりますその中で今年度新たに加わったデータセットについてご紹介させていただきます先ほど少し GA4GH というアライアンスについてご紹介させていただきましたけれどもこのアライアンスにおきまして AMED の方で日本の活動としまして GEMJAPAN と GENOMEDICAL ALIANCE JAPAN と というプロジェクトを提案し国際的な貢献を果たしていこうというふうにされております。ホームページからの抜粋ですけれどもこのプロジェクトはデータシェアリングを進めながらゲノム医療の実現を目指す A メドの各事業に関わる大学研究所病院等と日本全国規模で協力体制を築き臨床情報と個人ゲノム情報のデータシェアリングと研究利用を促進し ゲノム医療の実現を目指すものですとされております。そ こ, こでゲノムデータのリポジトリにあるデータを集めて再解析するという、えー、共同研究が立ち上がりました。ゲノムデータのリポジトリとしましては、先ほど NBDC ヒトデータベースを紹介いたしましたが、もう一つデータリポジトリをご紹介いたします。これが A メトゲノム制限共有データベース、AGD と。 なっておりますこれは、えー、データを制限共有するものでして、えー、このデータリポジトリへのデータの提供利用の審査というものは NBDC 1データベース内にて行われておりますけれども利用者は、えー、我々どもに申請いただく前に、えー、例えばこのデータを使いたいという時は、えー、そのデータを提供した、えー、先生 に利用の許諾をいいただくとい う, ものがいうスキームになっておりますこれはなぜ利用の許諾を得る必要があるかと申しますと AGD では論文公開前のデータも帰宅されておりますのでそのようなスキームとなっております。でこちらにもゲノムの情報ヒトゲノムホールゲノムシーケンスのデータというものが帰宅されておりましたので これらを合わせまして解析したというものが先ほどご紹介しました j a m e j ジャパンのプロジェクトになっております。共同研究が実施されたと申し上げましたけれども、共同研究の主体としましては東北メディカルメガバンク、東北大学、岩手医科大学、バイオバンクジャパン、理化学研究所、 の共同研究となっておりますそして AMED および NBDC ヒットデータベースに登録されたデータを同じプロトコールでバリアントコールしましてその結果を統合バーにより公開いたしましたこの共同研究については NBDC は事務局として参加させていただきましたまた統合バーにより公開をさせていただいております これによって得られた参照パネルの名称なんですけれども、GEMJWGA、ホールジェノムアグリゲーションの略ですけれども、GEMJWGA となっております。こちらの参照パネル作成に用いられた全ゲノムのサンプルの内訳は以下のようになっております。東北地方を中心とした研究協力者の方々、 コフォートであるバイオバンクジャパンの研究協力者の方々や理化学研究所の研究における研究協力者の方々からなっておりまして全国津々浦々の全ゲノムシークエンスデータが集約されております。これらのホールゲノムシークエンスデータはブロード研究所が開発しておりますバリアント検知に用いられるソフトウェアでファクトになっております GATK が GATK ベストプラクティスに準じた方法でジョイントバリアントコールを実施いたしました。またその後、センゲノムプロジェクトのサンプルと合わせて主成分分析を実施して、日本人集団を、まあ、遺伝的背景を揃える品質管理を実施いたしました。ここに表示されている 人数はその PCA を実施し品質管理工程を実施後のサンプル数となっております次に GEMJWGA 参照パネルに収録された SNV インデルの数をご紹介いたします常潜色体 X 染色体の SNV インデル合わせて約9000万剤でバリアントが検知されております 今回は様々なプロジェクトやプラットフォームからのサンプルを集約したため PCA を実施した際にプラットフォームごとや同じプラットフォームであっても配列を読んだサイトごとでのクラスタリングが観察されましたそこでこのクラスタリングを補正するための方法が GemJ プロジェクトの先生方で検討されましてこの結果アメリカの NIST が主催するコンソーシウムである ゲノムインナボトルで提供されているハイコンフィデンスリージョンの領域のバリアントを使用しますとこのクラスタリングが、まあえー、完全に分かれるのではなくこ う, うまく1つに近い形で、えー、ちょっと小さくなるということが分かりましたので、えー、提供する VCF のフィルターの値に、えー、ノットハイコンフィデンスリージョンといったように、まあ、これを使えば、えー プラットフォームごとやそのプラットフォームのサイトごとでのクラスタリングがより小さくなるよという目印をつけた形でデータを提供していただきました次にこれらの情報を見ることのできる統合バーの画面をご紹介いたしますこちらがその画面となっておりますバリアントが染色体のポジションで相当されて表示されておりますこちらに 複数のデータセットごとの頻度がカラーバーで表示されております一番左の赤いカラーバーが今回追加しました g e m g a w g a のデータセットの頻度となっておりますその他に先ほどご紹介しました JGANGSJGSNIP トモの 4.7K のデータ京都大学の h g v d e x a c というのが横並びで頻度を 比較すすることとが可能となっております検索ボックスとしましてはこちらになっておりまして RS 番号位置検索範囲検索もしくは遺伝子名や関連疾患名での曖昧検索が可能となっておりますその結果はこちらに表示されましてさらにその結果を右側のフィルター機能を用いて例えばこのデータセットの 情報だけ欲しいという場合は、このチェックボックスを外したり、このチェックボックスをオンオフすることで、左側のこの検索結果の内容が切り替わるといった操作になっております。また、例えば SNV だけ欲しい、インサーション・デリーションだけ欲しいといったことも可能ですし、クリーンバーの情報の中には、例えばドラッグレスポンスといったフラグがございますので、ドラッグレスポンスに関係のあるバリアントだけ取得したいと。 いっったようななフィルターを利用すすることとも可能となっております詳細の画面はこのようになっておりましてさまざまな今まで紹介したデータベースと同じような内容が参照していただけるのですけれどもポジションが重複したバリアントも確認いただけますしまたフリークエンシーの欄では頻度情報がより 先ほどのカラーバーよりも詳細な形で横、今度は縦並びですけれども、比較していただくことが可能となっております。また可能な場合は、ジェノタイプのカウントも表示するようにしております。さらにこれを下にスクロールしますると、クリーンバーやゲノムブラウザ関連論文についての情報も確認可能となっております。こちらの、えー 操作方法ですけれども、解説動画が統合テレビから出ております。統合バー、統合テレビというふうに入力していただきますと、すぐに見つけていただけるかと思います。また、データにつきましては、一括ダウンロードも可能となっております。頻度データがタブ区切りのファイル、TSV ファイルの形式で一括ダウンロードすることが可能となっております。また、GemJWGA の データにつきましては VCF フォーマットでのデータの一括ダウンロードが可能となっております場所としましては統合バーの右上ダウンロードのところをクリックしますとこのような画面出てきますのでそちらからこの上のところをクリックしますとダウンロードしていただくことが可能となっておりますぜひまあ日本人ゲノムのバリアント情報取得について統合バーをご利用いただければ幸いですまた機能的な要望がございましたら 我々どもにお知らせいただければ今後の開発に生かしていきたいと思っております。ご清聴いただき誠にありがとうございました。